そうや、よろしくそうや、よろしくね。何かおかしいだろ。あくしは結構よ。 MG42 のあ MG34 ですポンジュール指揮官 a t 5 2機関中今日から入隊しますうしてねたくしき期間誕生し何人見てるのって照れるからやめなさいよ。 一人と言ってもどこはないよ。MG 三六入隊しました。僕はブローニング M 一九一九芝刈りに参りました。意外と好きだ。この MG あなたが好きたんですか？ のそばにいますね、私が指揮官のご指示であればあなたが好きなたが指揮官ですね。ねあなたがここ好きなのです。あなたが指揮官とバルソクという名の運命を今日からあなたが好きなの新しいです。 私指揮官様私セイあ な, たが指揮官あなたがここの指揮官ですか勝者者景気ンンはえ指て官、<笑>に、ね、え指揮官早く的に銃弾の雨を浴びてたいわ。 はじめまして他いや他の子の紹介はしなくてもいい私一人で十分よ あなたのごきげんよ。はじめまして。こんにちは。かいたぶんにゅうだにゃ。ひきときとでドクサンスキジドホヘジューが。ただいま私はあなたしがまただしきさん。きょからはご主人様。きっとものベレッタ m んじゅはです。こんにちは、私は。ドク式小音スキーショーをたこきげん、ドクサンスキジドホヘジュー 式<笑>やっと私のでこんにちは。秘密ごきげんよう。はじめまして。エルカテレッタエンボ。こんにちは。私は。あんたの新たらしい。ごきげんよう。<笑>やっと指揮官こんにちは。わたしはじめまして。きキス。とう 指揮官秘密兵器ティス到着指揮官もっと詳しくご機嫌が向いていただいま参りました。せ、背が小さいからってはじめまして。こんにちは。指揮官さん。じっ、こんにちは。指揮官のご指示であれば、インドラの m10 は喜んで<笑>やっと私の出番ね。 すすんごきげんようシグ SG510 よ。